やめ、ジャニー、主役のカウコンの裏で HP からは即削除、ジャニーズが見せた、通常運転にファン困惑ン。5人で出る、紅白は最後になると思いますので、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらなと思っています。2022年の大晦日、第73回 NHK 紅白歌合戦に出場した、キングプリンス、キンプリの平野史洋は、 口にした金プリは平野と岸優太、神宮寺優太の3人が2023年5月22日で脱退し、以降は橋山、長瀬角の2人で活動を継続していくことが決まっている。5人で最後の紅白で金プリは愛茶ゃい版を披露。圧巻のダンスパフォーマンスで会場を沸かせていた。その約2時間後には金プリは通称 カウコンと呼ばれる、ジャニーズカウントダウン 2022-2023、2023フジテレビ系に出演した。年越しが迫る中登場したキンプリは、デビュー曲のシンデレラガールを披露。メインステージで同曲のサビを5人が歌い切ると、新年までわずか30秒余り、出演グループが勢揃いとなって、カウントダウンに移行した。年越し前の鳥を、 キンプリが務めたということです。ジャニーズ事務所が全てを仕切るカウコンで、脱退する3人を含めたキンプリの5人に対して、最高の花向けの舞台を用意されたと言えます。11月に脱退が電撃発表された際には、そもそも性出演できるかどうかも不安視されていたことを考えれば、驚くべきことでしょう。芸能記者。また大晦日には、 2011年にデビューしたセクシーゾーンセクゾのマリウス陽がこの日をもって活動終了芸能界引退すると発表されていた2020年12月に活動休止していたマリウスはカウコンが活動休止からの復帰後最初で最後の表舞台さらに18歳以下のメンバーはカウコンに出演できなかったため今回 セクゾのメンバー5人全員での出演も最初で最後となった。こちらもメンバー全員でデビュー曲を披露し、ステージでファンやメンバーなどへの感謝を述べたマリウス。司会の時を国分太一と元 V6 井ノ原義子からもこれまでの活動をねぎなわれて大団円で送り出されていた。主役はやめ、ジャニたちと思われたカウコンだったが、 こんな心温まる瞬間の裏で起きたある出来事に、一部のファンからは困惑の声が聞かれた。マリウス君プロフィール写真ホームページから消えてるの、マジやん。顔のいい一般人として東京ドームで歌ってるの。プロフィールもすべて消えて。ってことは、コンマリウスよ。一般男性としてカウコンに立ってるってことマリウスがテレビに映ってるのに、プロフィールないって嘘じゃん。 前室の芸能記者が解説する。2023年1月1日になった瞬間、マリウスさんのプロフィールや写真などが、ジャニーズの公式ホームページから削除されていたということです。こうしたことは、通常運転で、大晦日になる前から、ファンの中では、日付変更と同時に削除されるから、画面を保存した方がいいといった声も聞かれていました。しかし、 ステージ上やテレビの中ではまだセクシーゾーンのマリウス用として活動していたにもかかわらずホームページ上には名前がなかったことで余計に脱退というシビアな事実を突きつけられたと感じたファンもいたのでしょう一瞬を大切にするファンだからこそ気づいてしまった事実だったのかもしれない芸能界を引退するマリウスだがメンバーの佐藤勝利はコンで これからもマリウスを含めてセクシーゾーンという物語は続いていくのでマリウス一緒に時代を作ろうねと呼びかけていた今後も残るメンバーたちとの共演を見せてくれるはずだご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします